ドルーリー主演里、琵琶湖路館欠場へ、報道対応や周囲の撮影、声かけに不乱。5日に滋賀県安市で開催される、全国中学生クロスカントリー大会、琵琶湖路館に出場を予定していたドルーリー主演里、岡山鶴山中3年が3日、大会を欠場すると、代理人の弁護士を通じ発表した。 先月の全国女子駅伝での17人抜きなどで注目を集めており、欠場理由について報道への対応や周囲の撮影、声かけの対象に不安を感じるとコメントした。ドルーリーは昨年8月の全国中学大会女子1500メートルで優勝した中学世代のトップランナー。 先月の全国女子駅伝では岡山チームで3区を走り17人抜きで区間記録を8秒更新して一躍注目を集めた。先月29日に開かれた岡山県内の市町村大公駅伝に出場した際にはテレビが全国ニュースで取り上げるなど大きく報道された。視覚動画をネットに公開しないよう訴えコメントでは普通の生活をしながら 陸上を続けていくことを希望しています。として、自宅周辺や同級生への過度な取材を控えるよう求め、肖像権を無視して動画などをインターネットに公開しないよう訴えた。コメント。ドルーリーさんのこの悲痛な訴えを目の当たりにして、報道各社引いては記者一人一人はどう思っているのでしょうか 出る予定の大会を病気でも怪我でもなく自らの判断で欠場するってよほどのことですよ。報道の自由を振りかざすのは良い。でも自由とは何でもありではないということくらいは肝に銘じてほしい。世の中どのようなジャンルであっても得た権利や自由にはそれと同じ重さの義務と責任が伴っていることを忘れてはならない。 記者にとってドルーリーさんなど単なる取材対象に過ぎないのかもしれない。でも自分の娘が同じことをされたらどう思うかくらいの想像力は持っていてほしい。こないだも選手と並走したり写真撮ったりあり、放題でも運営は規制にも限界があると言ってある意味無法地帯。これじゃ安心して選手も走れないし弁護士だってつけるのも無理はない。 それにより走ること以外の負担を余儀なくされ結果が伴わなければ揶揄される。沿道の応援や写真撮影など一部で警官隊などを動員して厳しく監視させるのはできないのかな走る方も応援を受けながら楽しく、見る方も応援しながら素敵な選手の走りを純粋に応援できるなんてもはや物語だけの世界なのだろうか 子供も中学陸上をしているが、大会では事前に顧問に用紙をもらい、当日申請した保護者のみ、観覧が許される。釣り下げな札をつける。また自分の子以外の撮影も配慮するよう、SNS などに投稿するのも禁止になっている。運動会でも同じことを言われる。入場を制限できない駅伝などは、無関係の人に撮影されたりたまらないと思う。 保護者や部活の関係者、許可を得たマスコミ以外は撮影できないように腕章をつけるなどして警備員を巡回させてもいいと思う。 メディアの行き過ぎに警告を発するいい機会中学生などを一躍時のスター扱いで報道することは慎むべきで、メディアだから何でも可能と間違った先入観を是正すべき。陸連も全国駅伝マラソン大会の報道や個人へのインタビューは許可しても、それ以外の中高生への過剰なメディア報道は規制するべきだ。